分前になりましたね。山田さん準備の方は大丈夫でしょうか。あ、はい、OK です。ありました。はい。ではこれから山田さんの発表を始めます。えー、タイトルは Python で始めるソフトウェア無線です。発表時間は質疑を含んで30分です。発表の前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。山田さん読み上げをお願いいたします。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 それでは発表を始めさせていただきます。ではあの、改めてタイトル、Python で始めるソフトウェア無線で発表させていただきま す, ああす、はいちょちょ。少々お待ちください。申し訳ないです。ああ待て待て読み上げ、ま。もうちょっとあります。ごめんなさいえ。今ので音声トラブルマネージャーの方なければ、そうですね。特にまさそうなので、ごめんな台本通り行かせてください。申し訳ないです。はいえー、と画面共有していただいて大丈夫そうですかね。画面共有画面共有、私しているはずであ、解除してるんです。 あしてなかったすみません、はい、失礼しました大丈夫ですあ、画面共有できましたね、はい、それでは準備整いましたそれでは山田さんを拍手でお迎えくださいパ チ, パチパチパチパチパチパチパチパチ。で発表の方をお願いいたしますはいそれではあの発表を始めさせていただきますタイトル Python で始めるソフトウェア無線 Twitter ID T 山田 JP が発表いたします えっと、まずは今日の内容ですね。あの今日の内容はソフトウェア無線と Python をまあどういうふうに関連しているのって説明しながらまあ紹介するっていうセッションになります。でまあ、ソフトウェア無線って何って知ってる方、知らない方いると思うので、まあ、その辺まず 概, で概要的なことを説明しながら、どんなことできますかって話をやって、あとちょっとだけ電波や通信の話絡めながら、その Python が活用できるフレームワークやライブラリを紹介すると。で時間があったらまあ始めてみたい方への案内をちょっと口頭でできたらと思っております。はい、では次にですね。 あの今日の内容は、まずソフトウェア無線って何って話ですねで。これは簡単な話で、従来はそのハードウェアで実現されてた要素がソフトウェアで実現されるようになってきて、でこれができるようになったのは技術が発展して、ですね昔は理論上でのみ可能なんだけどって言ってたのが、まあ、本当に可能になったと。というわけで、まあ、今までその無線の専用機器、ハードウェアが必要だったものが、その電波受信した後はソフトで全部処理するので、結構柔軟に、例えば我々みたいな一般人の手にも、その電波をアクセスするっていうことができるようになってきましたというものになります。 でじゃあどんなことできるかというと、例えばこんな感じですね。まあ、SDR 試された方は、まあまあ、最にこういったアプリをダウンロードして試されたと思うんですけれども、これで例えば見えているのが今、これ、FM 帯ですかね、80メガから80ショットぐらいのところ、分見えているんですけれども、あのまあ、無線空間のところで、この縦軸のところ、なんか強い信号が出ているのが日本語でありますよね。でこれ、私はまあ FM ラジオが知ってるので、ここにこうチューニング合わせて、あとは FM としてデコードしようとやると、まあ、それぞれ曲が再生される、まあ、そんな仕組みになっています。 でまあ、アプリによってはです、ね、あのそ再生機能っていって、まあ、再生すると電波が飛んでっちゃうんですけれども、まあ、そんな機能があったりもします。 ちなみに電波出すのはやめてください。<笑>はい、で他の方はですとです、ね、例えばこんなのもありますね。フライト状況の観測ですね。あの世の中の飛行機って飛行中、ですね私、ここ飛んでますよ、高度ここ飛んでますよ、東京のこの辺飛んでますよって、まあ、電波飛ばしてくるんで、でそれをですね自分がこう SDR 受信機持ってると受信して、じゃあ、あの東京近辺はこことここ飛行機飛んでるのか、で多分今、全く飛んでない状態ですけれども、まあ、それをマッピングできるわけですね。でさらにそのデータをまあ世界中の人たちが集めて、まあ、東京では こ, こ, でこんだけ飛んでる、大阪ではこんな感じで飛んでる、韓国ではこんな感じに飛んでるって、わー世界 世界中のデータを集めてきて、そうすると世界中の地球上でどんなフライトがどこで飛んでるかっていうのが全部、まあ、見える、まあ、そんなものです。でその他ですと、もうちょっといくと衛星画像受信ですね。ひまわりとかそういった衛星の受信なんですけれども。 でまあ、各国の気象衛星ですね、まあ、地球をこう赤外線のカメラとかいろんなものを見て、こんなもの見えてますよ、こんなもの見えてますよって、地球にどんどん送ってくるわけなんですけれども、例えばアメリカの衛星はアメリカの部分しか撮影しないかって、そんなことはなくて、日本の上に来ると日本も見てるわけです。で、電波もアメリカの方の局にしか送れないかって、そんなことはなくて、単に地球に 送, りか送ってるわけですね。ですから、アメリカの衛星が日本の上に来たときに、自分が電波を受信すると、あ今、日本の状況はこうなってますよって、アメリカの衛星が自分にデータを送ってく れ, てくれると。 でまあ、難易度は衛星によってかなり違って、ですねあのアメリカの衛星は結構その辺アクセスしやすいということで、ターゲットとしてよく選ばれています。ひまわりはなんか難しいらしいです。あとは、ですね例えば銀河系の観測ですね。あのこの世の中の宇宙って、水素がですね一番こう多い元素なんですよ。でまあ、水素ってあのエネルギーが与えられて、冷気状態から戻るときに1420メガヘルツの、ね、電磁波を放出するんですね。 つまりあの星が活発になって、周りの水素が温められましたと、熱くなりましたと。で、それが冷気状態であって、それあと冷えるときに電波を放出すると。で、これはあの原子 の, の挙動の話であって、こう地球上の水素であろうと、なんかアンドロメディ銀河の水素であろうと同じように動くので、これを使うと、線維を20メガヘルツの電波をこうモニタリングしていると、銀河のどの辺が活発なのかなっていうのが見えるっていうわけで、その目で見える銀河じゃなくて、電波で見える銀河っていうのが見えるということで、これで観測発見している方たちが結構いらっしゃいます。 で次はですね私がやってるやつですねあの謎、無線通信の解析っていうやつですね。あの世の中いろんな無線デバイスが売っていて、まあ、線がつながってないんだから、無線で何かやってんだろうというのは分かるんですけれども、でまあ、実際に何やってるのか分かんない。でじゃあ、それをです、ね、こう観測して解読できると、まあ、通信デバッグ、うまくいかないときにデバッグしたり、あとは同一機能 の, です、ね、あの専用のハードウェアを買ってこないと受信しない、動かないとかじゃなくて、自分のデバイスのソフト実装の方で受信しちゃって動く、なんかそれに応じて何かやるみたいなことができるようになります。で なんでこの辺、そもそ も, そもこの辺私手出したかっていうと、もともとですね、有線だとね、まあ、見える気がするわけですよね。あのまあ、ロジアナで線繋いで見ることができますし、あとは線繋がなくたって OS にキャプチャしてくれるパケットキャプチャデータをですね、プロトコルアナで y s シャーとかにロードすれば、まあ、簡単にまあこんな感じのデータ流れてるんだなって見えるわけじゃないですか。まあ、見えたからといって読み解けるとは必ずしも限らないんですけれども、まあ、少なくとも身近な存在なわけです。ところが無線とってですね、こうですよね。 無線だと、あ、なんか飛んでる、なんか飛んでる、なんか魔法だけど、なんか飛んでるで終わっちゃって、まあ、平たく言うと、こうですね、魔法の中身はなんか信号出てるんですけれども、これを見たところでもし捉えることができたところで、やっぱり何が何だか分からないというわけで、そこらへんをなんとかしたいなと思って、分かりたいということでそのあの、こういうふうに電波を受信して、そもそも電波を受信する、で受信した後復調して、こうやって信号に落とす、で、信号に落とした後結局、どんなプロトコルがどんなふうなデータを飛ばしているのかって分かるようになりたいというわけで、まあ、こういったあたりに手を出すようになりました。はい でまあ、今日紹介するものですね。あの3つあります。まずは GNU Radio というフレームワーク。で次は PoSoftware というフレームワーク。3つ目が Universal Radio Hacker というアプリケーションになります。これらは3つともですね、いずれも Python と深い関わりがあるので、まあ、選んだそれ。それなりにちゃんとあの<笑>かなり有力なフレームワークだったり、アプリケーションだったりしますし、Python とも関連が深いので、まあ、今日この場で発表する、まあ、させていただくことになりました。じゃあ、まずですね、Python でどう活用されているか。 まあですね、まず GNU Radio ですね。あと GNU Radio の有力アプリケーションである GNU Radio Companion ですね。これは、ね、C++Python の主力言語で書かれています。で、これ何をやるものかというと、信号処理フレームワークといって、DSP。 いろんな DSP 処理があって、信号処理のブロックがあって、これがライブラリと入ってるわけですね。でそのライブラリを接続して、最終的に信号処理アプリケーションを作ると。で、このプロセスを Python でやることができます。C++ でやることもできるんですけれども、Python でやる方が圧倒的にグルー言語としては使いやすいので、まあ、Python を使うというわけで、まあ、これは Python がかなり大活躍する領域になっています。 でもう1つがポソ ス, スフロー f というやはり同様のフレームワークがあって、これは実はまあほぼ GNURADIO なんであんま細かい説明はないんですけれども、あのそもそも GNURADIO の作者、あの有力開発者が GNURADIO の不満で作ったとっいうのがあって、こちらも同様に C++ と SPython が主力言語になっています。 で3つ目がインバーサルラディオハッカーですね。これは実は Python で書かれたです、ね、解析用の SDR アプリケーションで、あの上2つのフレームワークみたいに汎用的な無線信号の処理フレームワークではないんですけれども、逆にもうちょっとそこから先の実際に受信してデコードしたデータ、ビット列を解読するというところではとても強力な機能があるので、今回3つ目の紹介事項として含めています。はい、ではまずはですね、GNU Radio Companion の紹介からいきます。 GNU Radio と GNU Radio Companion ですね。これどういうものかというと、まあ、信号処理フレームワークですねで。信号処理フレームワーク、さっきちょっと言いましたけれども、まあ、いろんな DSP ブロックがライブラリーと入っているとで。ただのライブラリーの塊ではないわけなんですよ。DSP ブロックってこうやっていろいろつないでいって、 で最終的になんか自分のやる処理を定義したいとで、定義した上でそこに対してデータを入れて、再出力を得るというデータを通して流してやる必要がある。そうなると、それぞれのようなブロックをどう駆動するかという風なスケジューラーが実行する必要があって、そのスケジューラーまで含んでフレームワークという形になっています。 であと、GNU レ i o はですねこの分野では非常に昔から、あの最初期からあるものですので、あの そ, のそれ以降登場したいろんな s t r デバイスに大体対応しています。というわけで、多数の、ね、IO ドライバーも揃っているということで、非常に充実した環境になっています。ただし、これ、ですね当初はですねあの非常にこう実際のコードで直接そういった DSP ブロック の, あの接続関係を記述して、GSP、あの信号処理アプリケーション作れっていう、とてもスパルタンなやつだったので、まあ、私なんかは全く手は出 な, がらないわけですね。 これに変わったのが2009年で GNU Radio Companion というです、ね、ビジュアル開発プラットフォームが登場しました。でこれどういうものかというと、まあ、ビジュアルベーシックみたいなものですね。ビジュアルベーシックだとあの GUI コンポーネントペタペ タ, ペタ貼っていくと、まあ、GUI アプリケーションの中枠組みにできるじゃないですかで。GNU Radio Companion は同じような感じで信号処理ブロックをペタペタ貼っていって接続関係を作ってやるとさあ信号処理アプリケーションの枠組みができるわけですで。こういうふうにフローグラフを書いて機能ブロックを連結して実行するっていうすごいい敷居 の, の低い開発環境が登場しました。 でこれはですね、あのビジュアル開発環境というだけじゃなくて、ビジュアル Python 開発環境なんですね。というのも、フローグラフをビジュアルに書いた後それは実は Python コードがそこから生成されて、それが実行されることで信号処理が行われるという構造になっているからです。はい、じゃあ、どんな画面か。 というと、まあ、こちらのの見ての通りですね、あの右側 の, 方のですの、ね、いろんなメニューからあの信号処理ブロックであるとか IO のブロックが大量にありまして、これをペダペダ貼っていって、でまあ、単純なものから高水準の問題、いろいろ揃っていて、まあ、それをどう組み合わせて必要な信号処理や無線通信実現するかというのは、それはあなたの腕前にかかってますよという環境ですね。ただ、ま、あ これねあのハードウェアの無線考えてください。そうするとです、ね、こんなソフトじゃないから、もう下手すら基盤持ってきて、自分でカットアントライやりながら作るみたいな世界になって、まあ、とてもじゃないと、あの私みたいな手が出る世界ではないとで。こうやってソフトウェアになってくれたおかげで、こうペタペタ貼っていて、じゃあ、ここ構成変えたらどんな信号出るのかな、この変調どうなってるのかなというのは、いろいろ実験できるようになったことで、非常に敷居が低くなりました。本当にもう、あのグヌーレディオコンパインのさまさまという感じですね。でこいつがこのあの生成するコードはどんなものかというと、まあ、こうです。 あのこれ、細かくはとても説明しないんですけれども、まあ、実はです、ね、平たく言うと、PyQt のアプリケーションが生成されるんですね。まあ、正確に言うと、PyQt のアプリケーション、GUI 要素が入ってるんだったら、そっちが生成される。で、GUI 抜きの、の例えば CLI 実行したりとか、ライブラリ的に使いたいというだけだったら、GUI 抜きのコードを生成することができます。 で中身はというと、結局ずっと同じですよね。あのブロックをいろいろ取り込んでいって、で生成して、ブロック間の決線をゴーって接続していって、で最後は全部つながったら、はい、実行でデータを入れてやると、データがいろいろ処理されて、まあ、出力が出たりあのするという、そういうふうな形の実行モデルになっています。はい、というわけで、まあ、ちょっと簡単なものをやってみようということでやってみると。 で一番簡単な例えば、組み込みだったりルチカーだし、プログラミングだったり、ハローワールドやりますよね。で、信号処理の方法であったら、これだと思います。の 1kHz の信号を生成して、で、一番端の右側のところですね、QTGUI タイム e s y n っていう、これは入ってきた信号を単にプロットしてくれるっていうものです。真ん中のスロットルっていうのは、まあ、バッドノウハウみたいなもんで、あのって直結するとですね、CPU を大量消費するので、真ん中のスロットルブロックがあると、CPU はあんまり使わない、優しいあのフローグラフになるっていうものになります。 はい、で実行すると、こうですね、まあ、今言った通りの信号がそのまま可視化されて、これが実は QT アプリケーションっていう仕組みになっています。まあ、PyQT アプリケーションですね。はいで で、これあの、まあ、PyQt アプリケーションが生成されているというのは、まあ、実際に確認できて、実際にですね、あのフローグラフと同じ、フローグラフのファイルと同じところにトップブロック .py というファイルが生成されます。まあ、ファイル名は実はですね、アプリケーション名を付けるとまた別のものになるんですけども、いずれにしてもこのファイルがあれば、あとはこれを実行すると、このアプリケーションだけ実行できる。つまり、先ほどですね GRC のビジュアル開発環境はなくても、 このファイルと、あと当然 GNU Radio のライブラリ自体必要なんですけども、それが揃っていれば、まあ、あのアプリケーションとしてもう実行できる状態になっています。とは言っても、もう本当に最小限の耐久ティアプリケーションなんで、メニューつけたり、他のボタン要素とか、なんかそういったつけたければ、それはもう自分であとはやってくださいっていう話になります。はい、じゃあ、ちょっとですねさらにもう一段進めてみましょう。今度は FM ラジオです。簡単な操作付きです。 これはの左端の方の中段のプルート STR ソースというのは、これは実際にデバイスですね、実際にあの無線あのラジオの無線にチューニングしてあるので、それを受信してで、外界の実際の電波を受信した後データを探してきて、でサンプリングレートを変えながら、真ん中、ど真ん中 の, です、ね、あのワイドバンド FM レシーブというブロック、まあ、こういうハイレベルなブロックがあるから、私はとっても楽チンができる、楽チンなんですけれども、これを通すと、実際の音声信号が出て、その後ボリューム調整のブロックを通して、最後にオーディオシンクで再生する。 QTGUI シンクっていうあの上の方にちょっとあるのは、これはあの入ってきた信号と出ていく信号ってどんな感じになってるのかなっていうのを確認するための GUI ブロックって形になります。あと画面からちょっと外れて、あの右の上側の方ですね、QTGUI レンジとかその辺ですね、これはあのボリューム調整とかあの GUI でやりたいので、ボリューム調整用の GUI ウィジェットであるとか周波数設定ですね、80とか 81.3 とか設定したいので、そういったものもあの実行中変えられるように GUI ウィジェットっていうのを配置して作ったフローグラフたちになります。で、実行するとこうですね。 あのそれぞれあの画面あの<咳> GUI のウィジェットが配置されていて、上はスライダーであのボリュームであるとか周波数設定ができると。真ん中はこれ最 終, 最終段ですから、まあ、音声の信号のああ周波数ベースで見てるやつですね。で一番下の方が これ入ってきた電波ですねどんな SDR というのはだから特定のラジオの信号しか見ないとかそういう話じゃなくて、入ってきた s t r が対応している周波数範囲ではその信号が全部見えるというものなので、今回ですと8 0ガキルぐらいから8 3ヘルツぐらいの見ているので、で私、東京にいるので、東京ですと 80.0、81.3、82.5、えー、東京 F j ウェーブと NHK とかな、な、まあ、この3つの FA 局がこう見えているというわけです。で今は 81.3 に合わせてあのデコードしている。 っていう状態になっているわけです。あれわ な, ないちょっと失礼、はい、でこれ、ソフト、s t r のいいところはです、ね、あの改変が簡単ということです。例えば、ですね あ, のあなたが店でハードウェアのラジオを買って、81.3 受信しています。82.5 も同時に聞きたいんですとかって言われたってお客さんそれ困りますよって話になりますよね。そんな機能はないですし、増設ってどうするんだって話になると。s t r の場合だと、こうやってコピペやってブロックですね、あの周波数と特定のところにチューニングして、そこを <笑>復調するっていうようなブロックをポンポンとコイペで増やしてやると、これで終わりなわけです。だからよくですね1階建ては後とから2階建てにしてくれみたいな話があると困るってあるんですけれども、まあ、それが実は実現できてしまうというわけで、ま, あ、素晴らしいまさに素晴らしい s t r 様々ですっていう、s t r の強さをまあ表す感じの例になっているかと思います。だから2階建てに限る必要はないんですね、6階建てもいきますよと、あの大サービスで6局同時受信っていうのも実現できます。 ただ、当然、ですねあのスピーカーは1個しかないので、あの最終段の出力のところでセレクターが入っちゃうので、聴けるのは同時1個です。とはいっても、録音だったら、ウェブファイルをダンプするっていうブロックがありますので、それ全部くっつけてやったら、6曲同時受信するであのカスタムラジオっていうのが自分で実現できる。そういうお話になります。はい、とはいっても、ですねそうはトーン屋が下ろさないっていう事情はちょっとあります。これかそれをちょっと説明しますと、やっぱりですねそのハードの限界をソフトが超えるってのはできないわけなんですね。 でこの場合、ハードの限界は何かというと、一 番, 一番左足 の, あの機材のサンプリングレート、3.2 メガサンプリングパーセットですね。でそうなると、3.2 メガヘルツの範囲の周波数字でしか見えないので、じゃあ、東京にその範囲内に FM 局何局ありますかという、まあ、3局しかないので、まあ、もしかしたらもっとあるかもしれないけど、私が知ってるのは3局なので、基本的にはまあです、ね、あの機材の限界として6局って、フローグラフは定義できますけれども、実際にそれが受信して復調できるかというのは、やっぱりあのハードウェア的な制限というのはやっぱり存在します。 でじゃあもっと広いのが見えたらいいわけですよね。3メガなって言わずにあの10メガ、20メガ、30メガ、60メガ、100メガって見えると、もう素晴らしいわけです。で実際問題、それだけ見えると、ですね単に FM 局たくさん受信できるよってお話だけじゃなくて、実際に実利上、かなり強いところがあります。例えば、我々使っている無線なんですね。これ、20メガヘルツの信号帯域があるんですよ。っていうことは、ですね3メガヘルツとか4メガヘルツの今で使っているようなやつだと、そのうちの一部しか見えないので、信号が来てるっいうのは分かります。なんか信号が強いのが入った。 でも、復調はできないです。なぜなら、復調するためには信号待機、全部取れないといけないので、その弱い SDR だと、それが見えないわけです。で、Wi-Fi ですと20じゃなくて40とかっていうモードもありますから、そうなると40名が全部取れなきゃいけないというわけで、こうやってだんだん皆さんが沼にはまっていくっていう仕組みになっています。 ところがです、ね、こうやってじゃ SDR 高い機材買ったでこれで完璧だというとそういうお話にはならなくて信号帯域40になってそれぞれ16ビットでさらにチャンネルが2つ分あってでそれが全部ドドってデータが流れてくるわけです。USB2.0 は当然さしちっちゃいます。3.0 だって結構厳しい。 で3点で受信したところで、今度は受け取った PC の方は、ホスト PC の方の CPU が処理しなきゃいけないというわけで、結局、全部アップグレードしなきゃいけないとか、あとそうやって、しかもプラスさっきの6曲、まあ、もっと広い範囲見えてるんだったらた、もしかしたら20局ぐらい同時受信できるかもしれないんですけども、そういうことをやりながら、あなた PC 操作できるんですかみたいな話になってくるので、だんだんこうちょっといろいろなところが厳しい世界になってきます。単にあの SDR 機材を良いものを用意したら、それでおしまいというわけじゃなくて、結局、トータルで良くしなきゃいけないという話ですね。はい。 じゃあ、ここでちょっとまたあのフローグラフのお話に戻ってきます。あの先ほどの FM ラジオをですね、あのちょっと気づくことがあったと思うんですけども、あの青いブロックがポンと出てるのと、オレンジのブロックがポンと出てるって2つあるじゃないですか。この違いは何だろうっていうのをちょっと話しさせてください。これ、実はですね、単に中に流れてるデータ型ですね、ヌンパイの NP フロップとかヌンパイのコンプレックスデータとかのデータ型があるんですけれども、青の方がコンプレックス型、つまり複素数ですね。で、オレンジの方はフロート、あまあ、普通の実際の不動小数点データっていう形になっています。 これ、なんでこういうふうに分かれるのかというと、フログラフで STR、ね、デバイスのと IO とかです、ね、信号処理部分というのは複素数が利用されることが多いです。これ、利用はちょっと後で説明するんですけれども、だから中の方ではあのこの青い世界が待っていると。ところがです、ね、スピーカーにこの複素数の信号で再生してくれって言ったって、それはそ通るわけないので、そこで最終的に何らか の, その 実, 実世界の実信号に変換してやる必要があるというわけで、この色の違いでどこでどんな処理をやってそうかなというふうなブロック分けのところで、まあ、色を見ながらやったりします。 あと当然色が違っていいるるブロックが接続すすことはでできないです色が同じじゃないとあの、まあ、型が一致しないわけですから、まあ、それはエラーが出ます。はい、でじゃあ、ちょっとそさっきの複、ね、素数が何で登場するのかというところですね。でまずは複、ね、素数が登場しない AMFM の話をさせてください。 皆さんはラジオでおなじみの通り、AM は振幅が変わって、その振幅に対して情報が載ってくる。音声信号だったり、情報だったりする。FM は周波分数が変わることに対して、いろんな情報が載ってくる。例えば、この損になっているところ、隙間が多いところは0。隙間が3つになっているところは1っていうマッピングして、それでデータを受信すると、デジタルデータの伝送になるわけです。で、ここでですね、じゃあ、振幅や周波数以外の情報に、なんか情報を割り付けられないだろうか、他の軸はないんだろうかっていうふうに考えてみてください。で、答えはあるんですね。 でこのプロセスを実信号から解析信号への分解というんですけれども、これ、2つの成分に分解してやると、でそれぞれあのグラフでいうと縦軸というマッピングしてやると2 2あの、2次元 の, あの IQ 平面、I 信号と Q 信号というんですけれども、この平面で信号を考えることができるようになるわけです。 でこれ単に二軸分かれたからあの2つの値があるから二軸したっていうだけの話じゃなくて実際に数式で考えると複数数が本当に出てくるんですけれどもその辺の説明はやろうとして私が脱出して末尾 の, の補給の方にくっつけて後であとで掲載するっていう形にし た, したので、まあ、そちらの方については後で補での方をご覧くださいで、まあ、ここではです、ね、単純にまあ複信を2成分分解して二軸にマップして分析すると結構幸せになれるっていうそういうふうな感じの理解でいっていただければと思います で具体的にどんな感じで嬉しいのかというと、こうやって 2, 2つの成分に分けるとです、ね、位相変化というのがです、ね、簡単に検出できるんですね。位相や位相の変化が検出できる。つまり、先ほど、振幅や周波数に対して情報をマッピングするという話をしたんですけれども、今度は新しく位相、もしくは位相が変化する、ここからここに変化したということに対して情報を載せられるようになるわけです。で位相が変化というのはです、ね、例えばあの1つ前の位相状態、角度から次の位相に移動したということか、それだけ角度が変わったとっいうことです。これ、すなわち周波数に対応するので、 なんか周波数も速線出せる。こういった背景から、でですね IQ データではあの信号は IQ データで扱われることが多い形になります、はいでまああの。データ型についてはこれで終わったところで話を戻します。じゃあ今度はですねそういった信号データ入ってくるブロック、これって自分で作れるの、Python で作れるの、もちろん作れます。 g n u r a d Companion はです、ね、実は初めからです、ね、右端のメインのところに EmbeddedPython ブロックというのが存在しています。だからこれをドラグドッあドラグアンドロップはできないんですけれども、あのあのシートに貼り込んでやって、でそれをです、ね、あのクリックしてやると、でそこからです、ね、サンプル の, あのスケルトンコードが入っている状態でエディターを開くことができます。であとはそれをです、ね、編集することで自分のカスタムのです、ね、信号処理であったり、なんか制御をさせることができるようになります。はい でここでじゃあそのブロック書く上でですねちょっと必要な基礎知識ちょっと触れておきます。あのまあ、当然信号のデータが入って出るっていうのはこれはもう皆さん常に分かっていることだと思います。でその他にですねメッセージインメッセージアウトっていう機能があります。これは制御用の信号ですね基本的には。まあメッセージを受けたらなんかデータ出すとかそういうのでもありなんですけれども基本的にデータストリームが流れるデータフローとメッセージを流す、まあ、コントロールフローみたいなものがあります。でさらにもう一つあのデータはですね タグを打 つ, ことができますつまりいろんなサンプルのデータがわーって入ってくるんですけれども特定の位置のサンプルにタグを打って特定のタグと値を割り付けることができます。 これ何に使うかっていうと、あとはですね、デジタル変調いやパケット通信のところで使います。というのも、アナログだったら連続信号が上ってきているので、どこが終わりとかどこが始まるとか別にないわけです。でも、パケットだったら、パケットのスタートが分かんなきゃいけないし、パケットの解析していくとヘッドの、ヘッダーのパーサーが終わったら、ペイロードの解析やらなきゃいけない。じゃあ、ペイロードどこでスタートするんだっていうわけで、そこでタグを打っていくわけです。 ヘッダーーーーははここここででススタタトトししててまますすペイロド前段のブロックがそれを打ってやって、後段のブロックがそれを見ながら、あペイロード来た、じゃあそこから私はファイルダウンプしようみたいに連携して動くというわけで、データを単に流すだけじゃなくて、タグを打ちながら流すというのがパケット処理のところでは重要な考え方になります。 はい、でブロックの例ですね、これもまあ細かいードの説明自体は今日はないんですけれども、実は、まあ、そこまで難しい話ではないです、まあ、いろんな決まり事はあります、特定のクラスですね、データの入力、で入出力データの比によってあの継承するクラスを変えなきゃいけないであるとか、あとはです、ね、ブロックのパラメータ、ちょっと前のスライド戻しますね。 これですと、このブロックはあの、マイマルチムライというブロックは、ファクターというあのパラメータを持っています。これ、GNU Radio Companion の編集画面で設定できるんですけれども、じゃあ、そういうふうにできるためにどうしたらいいかというと、イニシャル間にですね、デフォルト引き付きのパラメータを定義してやると、これがそのままこのブロックのパラメータだなって認識されて、GNU Radio Companion が拾ってくれると。 であとはその入出力ポートですね。データのポート何個あるのって、これ、真ん中辺のインシグ、アウトシグですけれども、この場合ですとあの、フロートのデータポートが1個ずつなんで、それぞれ1個だけ定義されていると。で、一番下の方で、このブロックはメッセージポートを持っているので、まあ、メッセージのインとアウトのポートを定義した上で、インに入ってきたら特定のハンドラ実行してねというふうに登録するという、まあ、そんな感じのブロックになっています。 でまあ、ブロック内の信号処理は非常に簡単ですね。実際、ここはあまり複雑に書いてもです、ね、あの逆に遅くなっちゃうだけなので、まあ、サンプルということもあって、めちゃくちゃ簡単です。入ってきたデータにあのパラメータのファクターの値を書きやって出力してやる。まあ、唯一注意することというと、出力使用バッファというのは、あらかじめもう料金用意されている状態でやってくるので、その内容を書き換えるという形になります。まあ、そこだけ注意すれば、そのまま後ろ の, あの出力に出ていって、後ろの後段のブロックにデータが流れていくと。 でメッセージハンドラーの方は下の方のサンプルですね。これ、メッセージに期ときはまあファクターの値変えることで、データの方のあの掛け算するファクターの値っていうのを変わるような感じの作りにしているわけです。まあ、こういうふうにして制御を行うと。で、3つ目、タグですね。タグもですね、あの結構、だからどこでタグを打つとこであの、ブロックとしては2つあるわけです。 前段のブロックから送られてきたタグを見て、それを拾って自分が何かやる。もしくは後段のブロックに対してあのヒントとしてタグを打って後段に流してやるで。この赤いブロックで囲まれているとかそういったサンプルになっていてあの、例えば自分がタグを打つ場合は下の方ですね、アドアイテムタグであの特定のサンプルにタグを打ち込んで打ってやると。 一方で自分が特定のタグを見て処理したいんだったらば上の方の g e t t a g i n w i n d o w というあの API があるのでそれを使って特定のタグはありませんかって探してあるんだったらばこのタグに対応するサンプルから何かをやるというような処理になります。はい でここまでで既存、たい基礎の、理論的なところは完全にすとばしてるんですけれども、だいたいフローグラフを読む概略知識っていうのは揃ったかと思います。で、そこでですね、今度はタグを意識してですね、じゃあデジタルデータどういうふうにパケットになるのっていうところをちょっと追っかけてみようかと思います。細かいことはですね、保機の方にまたあるので、まあ、後日保機の方を読んでいただければと思います。まずは全体図はこんな感じになります。まあ、いきなりこうさっきの FM ラジオとはなんか全然違う感じですよね。なんかブロック非常に惜しい。何やってんだこれ。で、こういうのはですね、あのブロック分けて読んでいくわけです。 まずはこうですね、パケットデータの生成。これ、あの一番右あ左下の方のベクターソースっていうところで、まあ、サンプルのデータ作ってで、それを真ん中辺のところであのタグを1回打ってやって、あの16バイトのパケットだよっていうふうにタグを打ってると。で、その16バイトのタグだ、16バイトのペイロードだけなのでヘッダーも作らなきゃいけない。というわけで、ストリームを2つに分けて、あの<笑>パケット帳16バイトだよっていうヘッダーを生成するブロックにヘッダーを生成されると。で、そちらの方もタグを打っておくと。 でそれを合成するブロックのところでは、そのタグを両方見ながら、じゃあ、まずはヘッダーを出した後、ペイロード出そうかというふうに合成して、最終的にパケットデータが生成されるという流れになります。で次はですね、あのパケットデータができたら、今度は変調して、送信して、受信して、復調という流れになります。でこれはですね、GNU、まあ、レディオンがあるから、ここまでシンプルなんですけれども、ま, あ、まさにそ の, たそのためのモジュールがあるので、GFSK モードですね。GF GFSK というのは、Bluetooth とかその辺で採用されているような結構メジャーな変調方式です。 で、これで変調して送信。で、この場合、送信っていうのは、STR のデバイスつないだら、本当に電波に乗ってドーンって出るんですけれども、この場合は、フローグラフの中で、後段のブロックを送るっていう、ただそれだけにしているので、非常にシンプルになっています。で、受信したところで復調して、で、そこで、まあ、信号になったので、ベースバンドの信号になったので、今度は後段の方の処理に移っていきます。後段の処理って何をやるかっていうと、まずは受信して、信号が来た。でも、信号が来たら、それはまだビットとかバイトになってないわけですね。ですので、その信号の 認識して、そのシンボルっていうのをピックアップしてあのビットの、ビットのデータにしていなきゃいけない。で、ビットのデータの後った今度はパケットの境界を識別しなきゃいけない。あの特定 の, あのヘッダーはどこから始まってますよ。で、ヘッダーが始まってるんだったら、その後のペイロード、どこから始まってますよっていうのを検出していって、最終的にデータの処理ができるようになるわけです。 で全部まとめると細かいことは補キのほうに全部入ってるんですけれども、まあいろいろなブロックを経て、あの送出したバイトレスと同じものがドーンと受信できました。受信完了万歳っていうのがあのパケットの送信の流れになります。はい、でここまででまあ GNU Radio の概略の説明は終わりました。でここからですね、じゃあポストスウェアとかそういった他のフレームワークの話をちょっとあの比較しながらあの欠片して紹介していきます。 はい、まず、POSO ですね。これはですね、GNU Radio の有力な開発者がですね、そもそもなんか GR の機能に不満があって、じゃあ、俺が別のやつ作ってやるということで開発されたフレームワークになります。ですので、機能的にはほとんどトーカーです。フローグラフ書いて、それ機能ブロック連結してやって実行して、信号処理完成。そういう流れですね。API も C++ と Python があって、まあ、アプリや開発を、アプリや拡張が開発可能になっていますで。特徴的な違いとしては、こちらの方はですね、Python のコードジェネレーターは付いていませんあの。まだ実装してない、実装したいらしいんですけれども、でまあ、ありません。 で一方 で, ですね、画面操作性はかなり GRCL こなれていますあの。例えば変更したらライブでですね、流れてて信号に反映するであるとか、あと実行結果ですね、こんな信 号,、ま、信号が流れてましたとか、ビジュアルな出力ですね、こういったものを実行が止まってもちゃんと残ってくれるとかですね、そういったことがこなれています。あともう一つ大きいのは s o p ー SDR というですね、SDR 機器との IO ドライバーがですね、統一 API が存在します。ですので、ね、これは s o p ー SDR STR に対して自分がアプリを作っておけば、今後新しい STR 機器が出ても、ちゃんと自動で対応が進んでいってくれるという、そういったことで、ちょっといろいろ嬉しいフレームワークではあります。はいまあ、画面はまあ基本的にはほとんど一緒ですね。あのもうデザインが違うぐらいで機能は一緒だと思って、ほとんど間違いありません。ただ画面の構成自由度とかはかなり高い感じになっていて、まあ、そういった意味では使いやすいフレームワークです。 でポーソースの拡張も同様に Python で書くことができます。こちらの方は私、サンプルのです、ね、ちょっとやって、あのデプロイしたぐらいしかやってないんですけれども、叱、ま、る、あ、あべき パ, パスにです、ね、Python のブロックを置いておけば、あと設定ファイルをちょっと置いておくと、まあ、自動 で, です、ね、ポーソースの、あのポーソースフロー の, あのアプリケーションがそれを検出して、自分でこのフローグラフのところに投入できるようになります。でアプリの方もですねあも同様ですね、あの自動生成してくれないだけで、自分で書けばちゃんと書けます。 で、コードの流れ自体はですね、GNU Radio と全く一緒です。あの、ブロックを設定して、ブロックを接続して、それで実行開始。もう、ここはもうフレームワークの構造と一緒なんで、もう完全に同一です。ただ違うのは、その API 自体はかなりクリーンで読みやすいです。こっちだったらスクラッチから書いても確かにいいかもしれないというふうに思っちゃうぐらいには、綺麗に書けています。はい。であとは先ほど紹介したソーピース TR の存在ですね。 あの単にです、ね、あの先ほどの使い勝手っていうところだと、ヌーレディオの方が作例も多いですし、昔からあるので、あの情報が大量にあるので、そっちの方でいいかっていう気もなるんですけれども、これから自分がアプリケーションを書くときに、そう PSTR に対応するような形であの IO をやるようにしておけば、あの今後です、ね、新しいデバイス登場しても自動で追随してくれるというのがあって、まあ、これはこれでかなり強い引きになるなというところです。皆さんもまあ書く場合は、これをまず使ってみるといいんじゃないかなと思います。 で次は最後、ユニバーサルレディオハッカーですね。これ、あのフレームワークとはちょっと違うもので す, あのです、ね。これまで紹介したフレームワークというのは、無線信号をどういうふうにして信号処理していくかというフレームワークです。こちらはです、ね、それが終わった後です。というのもです、ね、無線通信のデコードというのは、さっきまでやってた部分というのは前段なんですね。で本番というのはこの後の話なんですよ。ここでビット列が確定して、その後初めて実際の仕事が始まる。具体的にはこうですよね。 ビット列確定しました。まあ、確定したっていうか、とりあえず出てきました。そうすると、いろんな資料、データシートとかいろんな資料を照合しながら、01011010 01っていうのは、これ本当にツイズマ合ってるのかあの、データシートの定義と合ってるのかとか、通信の内容とついつま合ってるのかで照合しながら、全くツイズマ合わなかったら、じゃ あ, あのデコード、副調とか失敗してるのかもしれないということで差し戻して、もう一回別のビット列を取っていくる。これをずっと繰り返すわけです。で、繰り返していって、最終的にあのおっとっと知ってしまった。で、これをプロセスやりたいんですけれども、ビット列を採取するとこで、あんなでかいフローグラフ 書いたり頑張っってて時間がかかるると結構大変すすぎるんですよねでそこで登場したのがインバーサルレディハッカーになります。こちらですとフログラフをそもそも書くことがありません。書かないでも自動半自動 で, です、ね、キャプチャー信号からノイズを除去して復調して、まあ、これは推定して復調していくんですけれども、シンボル同期とかも自動で推定してやってくれます。で推計なんで外れることもあるんですけれども、そのパラメーターって左側に出てるので、そのパラメーターちょこっといじると新しいピットがわって出てくれるので、それをもとにもう一回自分で読み解いていくというわけで、非常にこうサイクルがすごい早くできるわけでおすすめのアプリケーション になってますあの。リバースエンジニアリングする場合は、これアプリケーションはぜひともインストールすべきだと思います。で、まあ、こんな感じでデコードするわけですね。ビットでつきました。じゃあ資料を読みながらプリアンブルは合ってるのかなとか、その後その Mac アドレスに相当するような値が来るんだけれども、それって合ってるのかなあのビット反転したら合ってるんじゃないかとか、そんなふうに解読していくわけなんですけれども、URH 使うとこのサイクルの、まあ、体感ですけれども、100倍速ぐらいになります。で、このアプリケーションというのは、 もちろん Python で書かれております。皆さんも p i p i n s t a l l u r l ってやると、このアプリケーションを使って、いろんな無線のあれやこれやっていうのをこう遊んで、まあ、いじって遊ぶことができるっていうことになります。で、まあ、これもですね、プラグイン拡張可能で、まあ、当然 Python でできるんですね。ただ、そこについてはちょっと今回、力が及ばなかったので割愛させていただきます。はい。最後にまとめに入ります。 でまずはですねその、従来の無線機器、無線用途っていうのは、用途別の機器っていうのがあって、それを通して我々は機能だけ使う。無線の部分は全く意識できないよっていうような感じでした。でも s t r が登場すると、無線っていうのは一気にですね、質的に違うアクセスができるようになったわけですね。あの、振幅とか位相といったですね、そういったレベルで認識できるようになったので、計測ができるようになります。任意の計測ができます。あの銀河系の計測とかそういった話とかもやりますし、レーダーとか作ってる人もいます。で、さらにですね、商用機材、そういった何々用の機材っていうのを買わなくても、この s t r があれば、 自分で受信した後はソフト的に頑張れば何かできたりするので、まあ、アクセス性が非常に良くなったと。ここが大きな違いです。で、それを支えるフレームワークとして、GNU Radio というのはまず真っ先に上がります。これはですね、ま、そのビジュアルにフログラフ、信号処理 の, あの枠組みをかけるというだけじゃなくて、ビジュアルな Python, Python アプリケーションの開発環境になっています。 フローグラフを書くというのは、すなわち Python アプリケーション、のの PyQt のアプリケーションだったり、普通の Python アプリケーション、これを生成するということですので、まあ、GNU Radio のフローグラフ開発というのは、Python アプリケーション開発に大体等しい。で、それに対応するような形で、ポストツ s ウェアというのも出てきていて、これはこれでまた別の強力なフレームワークになっていますし、あの有力な s o PSTR みたいなあの IO をするために便利なライブラリとかもありますので、まあ、こちらの方もやはり目配りしながら開発していくとまあいいかなというところです。 で最後、インバーサルレディオハッカーですね。上のフレームワークはさんすごい低いレベルかなところからあの信号処理 や, やりますので、逆に言うとかなり手間がかかります。でも、自分が見たいのはもうち ょ, ちょっと上のレイヤー、あんまり上のレイヤーじゃないんだけど、一番下まで行くのはちょっと辛いっていう時には、こういったあの、まあ、書かれたアプリケーション、Python で書かれているインバーサルレディオハッカーとかを使うと、まあ、あのリバースエンジニアリングとかとてもはかどるので、まあ、幸せな生活が待っております。 というわけで、まあ、いろんなところにですね、こういったところで Python が使われていて、あのそこのソフトウェア無線という世界はですね、かなり面白い世界になっています。で、まあ、私としてはですね、皆さんもですね、こ の, この際ですね、まあ、Python を使ってソフトウェア無線を始めてですね、同じような感じでこんなことできましたよって発表して、今度は私が楽しむっていう感じになれればいいかなと思っております。はい、すみません、ちょっと時間オーバーしてしまいましたが、あのこれで発表を終わります。 どうもありがとうございましたはいありがとうございました山田さんの素晴らしい発表拍手をお願いしますパチパチパチパチパチ。ちょっと申し訳ないですが時間オーバーしてしまった、ね、質疑応答に関しては割愛させていただきます山田さんありがとうございましたありがとうございましたこの発表については以上で終了になります はいえー、事務局から、えー、ちょっとごめんなさいね、連絡事項があります。えっと、質問ある方いらっしゃいましたら、スラックフェローというところありまして、そちらの方で、えー、質問など投げていただければ、もしかしたら回答していただくかもしれないですので、そちらの方よろしくお願いします。はい、またこのあと40分程度、休憩があるかと思うのですけれども、その際は、えー、スペシャルブースのオンラインスタンプラリーなどの企画がありますので、えー、スポンサーブースなどに足踏み入れてはいかがでしょうかというとことで、そちらの方い 行ってみて行っていただくとよろしいかと思います。はい、今回の発表については以上となります。山田さんありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。はい。